こんにちは、淡田洋介と申します。独自の作風で平面と立体のアート作りをしていますが、特に絵を描くことが好きです。2匹の猫と楽しく暮らしています。彼らは作品作りの最中もそばにいてくれます。私は素直に愛情を見せてくれる彼らがとても好きです。私の家族であり親友です。 私は猫以外のモチーフの絵もたくさん描いているのですが、それでも私が猫アーティストと呼ばれる理由は、私の心の中に猫が2匹住んでいるからなのかもしれません。最近は平面の絵を描くことがほとんどで、主にアクリル絵の具、水彩絵の具、ワッシュ、油絵の具を使って絵を描いています。ペンとインクで描くこともよくあります。 何の画材で書くにしても私にとって一番大事なことは楽しむことですそして私はテクニックよりも個性そして自由を大切にしています現実の世界で生きていくのに 100% 自由であることは不可能かもしれませんが私はアートで 100% の自由を表現していきたいと思っていますこのチャンネルではアートに関する動画を投稿しています ご興味のある方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。